おーみな<笑>さんこんにちはこんばんはオリーナですとこれはですね、ナッチャンですナッチャン私のお友達ですねもうもう親友かなもういいばいいかなえなるそうですねで、もしかして分かっている方々が言うんじゃないのかな私の第二 Youtube の動画ですね一緒に撮ったんですよ はい、となんと私は今日ですね今日ですね今日この人は初めてコスコに行きましたなんとえっ、ー、と面白いところですね皆さんなんか、えーとですね、知ってるコスコですね私は初めてででコスコは実は業務スーパーみたいなものと思っててもう全く何も 知らなかったよ。その特別のカードが必要とかね。私3人で行きました。もうね、アシとあとはカチャカチュイのとで私でコストが初めて行って横浜の方ね。で、なんかなっちゃんは前はそのアメリカに住んだことがある。うん、子供の時。 とココ、なんかよく知ってたよく知ってたそうですそうですコスコ は, コスコはな そ, うそうそうそうアメリカ人気なんでそうで教えてくれましたなんかポリナ実はねコスコは業ムスーパではないと<笑>その時私超びっくりしました足や、ね、からねポリナコスコ行きましょうなんかポリナ業ムスーパ行きましょうみたいなるそうそうそうのもので す, すごくなんか まあ足のは行くけどねみたいなものがあったけどコストは本当にマジですごいよで買ってしまいましたで面白いところですね私なっちゃんのリアクションを見たい私何を買って もう全くわからないその。そうそうそうそう。もう値段、値段もわかり、もう、そう、わかりません。買ってきて、リアクションみたいっつって、え何買ったのえ、すごい、すごく。気になるんだけど、なんかちょっと怖い、正直。で、最後はね、じゃ、金額を教えます。最後はね、多分。わかりました。じゃ、行きましょうか。行きましょうか。い, きましょうかいや、はじ、は、ま、じ、あ、ぎょび、ぎょびの。の袋です<笑>これ、これ、これ、ね、こういうこ、声とかでさ、すごく。気になってきて、買っちゃったらしいんで。いや、もう。 なんかじゃあ今日晩ご飯食べるもの、うん、はい冷蔵庫に入れていかなくちゃ実はああはい、えっと、はーこちらですね皆様海ぶどうです海ぶどうですああそうものですねはい食べたことがないですと思ったよ私もね あ, ありがとう1か月前ぐらい初めて長野、うん、長野県松本でなんと韓国料理屋さんに食べたことがある、うんうんうん、韓国料理屋さんにあるの なぜかあった本当に韓国の屋さんだったの行われる屋さんじゃなかったの<笑>次は、じゃあはい、マスカルポネあーネしてますねマスカルポーネチーズね美味しいよ、しかもなんか二人とも結局ケトジンクダイエットなのでまあ、うん、食べるものは同じだからそうそう、でもチーズ二人好きなのであの、うん、ちょててロシアの歌手なんかあったんですよあの、歌 ス, モスカーポーネはい。いいいいいいいい買物でですすす地地図図ご開てもよ半分じゃあ、まあ、食べる 食べる分は食べて今日はあしとか明さってねであとは私 山, 山梨県までね<笑>はいすごいお持ち帰り多分すごいす、ね、あその3日間の地図ダイエットとか<笑>ちょっと寂しいね寂しいねはいすごいコスコああいうでっかいものを売ってたなんてすげえなさすが患者さんのスーパーですねそうですね、うん、もう引っ越ししてコスコの近くに住みたいぐらいはい 地図すごい。なんか大きいね。大きいねでかいね。でかいねしかも硬いね。い<笑>ね<笑>これもうんかあのなんかチーズの進撃の巨人。はい、そう武器みたいな。<笑>あはい。か, かぼちゃです。 最近結構毎日ぐらいカボチャご飯とあのかぼチゃとチーズと一緒とかすごく美味しいそうじゃあ週間カボチャとチーズのダイエットはどう<笑>ニュージーランドだって安かったというかまあまあまあその普通のスーパーよりも安いお手頃お手頃だってうわ でなんかこういうものは最後に紹介したい別の預金でそそ う, そ う, そうあとであとあとあとで紹介したいもの最後はね最後はね、うん、食べ物最後はね最後は最後ですよはいで こ, れこれでおわりと言いたかったんですね私はいい や, いやちょっとちょっと猫じゃないよ猫じゃない<笑>で実は私は、ね、その ナに電話したなんかコ ス, ト コ, ナ助けて コ, ストコなんか買ってしまったからちょっと駅<シ>、ね、からちょっとちょっと伝えて、伝ってくれないのでしょうかみたいなだから私は声だ。あ伝ってくれないので紹介うじゃなくて「声がったっつって声というかんかえっと1 0ロかもしれないもう撮りたいぞ重い、うん、なんか普通に。 まあ普通になんかそのそうそうそうそう偽物のリアクションではなくて普通普通でも片手でも片手で片手でないとり、はい、あえず、ー、重いですよなぜかそうなぜかそうあこれはそんなに重くないからけどそんな必要なかったはいわ重いでもそうですじゃあよ前回は<笑>ちょっと片手伝だ てください。皆さん、ちょっと待って、でき、じゃ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これはスイカなんですけど。ちょっと待って、はい、じゃあ、まあ、待って、mtc オイル。おお、実は私、自分用なので<笑>いやいやいや。これティシーオイル。<笑>けど、全日で、本トに必要なもの、mtc オイル。そうそうそうこれまあ、ココナッツオイルみたい。そう、アイハーブにもあるんだけど、アイハーブは、あの、もうちょっとちっちゃいやつのかな。 でもっと高いと思う。なんか安かった、ねっ。同じブランドだけど。うん。すげえ。えっと、あえっとですね。メロン。ベリーメロン。Product USA。なんか形はなんとちょっと可愛 い, いと思ってこういうものは食べたことがない。皆さんの若いのでしょうか。その何スポーツ バンそそそうそううです、ね、食べたことがないからちょっと食べてみたいなせっかくだからもう買ってしまったからねもうも う, もうーーいつも買ってしまうんですよで最後のはねなっちゃんがねココナッツオイル買ってくださいみたいねお願いしますか、ええ、いした目を閉じてください買ったので あ, あで両方手を手で。 あ, あ、こう。そうそうこうこうこうじゃあ1なんかちょっと準備ねここへの準備とかしてくださいね12333で123。1 2 3 しかなかったので、も約束しましたので買いました。そう、なんか半分で沸きましょう。私は半分でいただいてう。<笑>ちゃんもう半分にいただくんですが、何キロのかな、これは。これはもう一年、一一年分のココナッツオイル。<笑>ここはリトルですね。二リトル半。二リトル半以上かな。まあ三リトル近くだって。はい。 で、この全部の今の買い物ですね、はい、<笑>王様ココナツ王様になりましたね<笑>えっといくらぐらいと思うだいだい、たいもう全 部, 全部でこれはまあ別にしてほかは全そうそうそううわうーんどうしよう全部、ね、そんなに安くなかったけどそんなに高くなかったこのねこういうね7000円ぐらい おーかここうん、1万5000円か1万円いたかったけど、うん、1万5000円そんなに安くないけど、うん、もうなかなか私はねもう次コストのカードが持ってないし、うん、いつ次いつ行くのかなチ、うんうん、図ズはちょっと高かったチ図ズいっぱい買ったからでも普通のスーパーに売ってないからこういうそうですねかまあカボチゃは買わなくてもかカボチゃとねメロンはね うん、まあ、スイカはね買わなくても済むんだけど、済むんだけどなんか超買いたかった実は。いいんじゃない？いいんじゃない、うん、好きなものを買ったら。で最後の紹介ですよ。あらま。これなんだと思う。もしかしたプロポーズな いや違う自分ののものなんかしもそのブレンドのこと全く知らなかったけど。 じゃあまた目を閉じてください。うん、皆なさまにね皆様早くなっちゃんよりも早く見えるからそうそう、ね、ちょっと待ってわ皆さんも前の動画えあちょっと待って見ましたんじゃないのかなちょっと待って、まあ、形からするとね皆さんはわかるのでしょうかすごい気になるんだけどもうちょっとびっくりするかもはい。 <笑><笑><え><笑>まだ生きています<笑>。 すごいで す, す, ごいですまあすごいはすごいですもうどうしてもね買いたかったから買ってしまいましたもう値段発表しなくてもいいと思いますけどそのほかの買い物と同じぐらいの値段だからねはい、うんはい、買いたかったから買いましたいいですよ いいですよ、好きだか ら, 好きだから私これ<笑><笑><笑>はい何か忘れてくださいゆ<笑><笑>かゆかごはん<笑><ご飯><笑>とはい それでは皆さんいただきまあおいしいかどうかどうでしょうか。 無事ですこういうことでねご視聴ありがとうございましたありがとうございましたまたねー